皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年5月26日、ミドリフサアンコウの釣り依頼を納品しようと思ったのですが、間違ってキングサイズが釣れてしまいました。こうなると納品するのが少しもったいなく思えてくるので、お庭の釣り堀に入れておきました。例によって早い者勝ちです。 今日のアンドレアルの持ち寄りで、また一歩完成に近づきました。というかリーチです。早いうちに完成すれば、今持っている20枚弱のアンドレアルコインが全てゴールドに変わるので、ぜひともリーネさんよろしくお願いします。さて、気づいたら大富豪決定戦のランカーになっていました。まだ始まったばかりということで、ランクインのボーダーラインも低いですね。過去2回の結果を見る限りでは、戦位ランクインのボーダーラインは160ポイントあたりになりそうです。 つまり、あと100ポイント以上を稼がないといけないということですね。とりあえず今日は2戦で15ポイント稼げましたので、生き残れそうなら本気で狙うことにしてみます。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。